平野紫仕様、東京ドーム公演を支えた陰でのサポート、脳裏をよぎる、師匠、とは、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。18日、金プリの東京ドーム公演が幕を閉じる。平野紫仕様には、今回のツアーで気付かさず続けていたことが、18日、 キング・アンド・グスが東京ドーム公演最終日を迎えた。16日から3日間にわたって最高のパフォーマンスを見せた5人。大団円を迎えたのには、平野仕様の陰でのサポートが大きかったようで。四角デビュー当時からの夢2018年にデビューして以来、キンプリは平野、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人で目覚ましい活躍を見せている。 4月2日から福岡、大阪、東京、愛知の全国4都市で初のドームツアーを開催していた。その中でも東京ドーム公演には特別な思いがあった。あるテレビ局関係者が話す。東京ドーム公演はデビュー当時からの夢だったんです。夢の舞台に立てるとあって、今回のツアーにはいつにも増した意気込みを見せていました。 ツアーのロゴデザインを高橋さん、衣装のディレクションを長瀬さん、振付を平野さん、おふざけコーナーのプロデュースを岸さんとそれぞれの強みを活かして取り組んでいたそうです。テレビ局関係者。近く自分たちの踊りをチェック。その中でも平野は特に気合が入っていたようだ。2ヶ月ほど前にタブレットを買ったそうです。 コンサートが終わるとこのタブレットで自分たちが踊る姿をチェックしたり、仕事の合間に他のアーティストのダンス動画を見て研究を重ねていたみたいです。また、得意のバク転を高橋さんに伝授するなど、他のメンバーへの指導もしていたといいます。前でテレビ局関係者。普段はバラエティで見せる天然でおどけたキャラクターだが、今回のツアーには熱い思いを秘めていたのだろう。 視覚尊敬する師匠、メンバーの振り付けをチェックし、指導もするなど、裏方での仕事に力を入れる平野。あるレコード会社関係者は、平野には影響を受けている師匠がいるのではないかと話す。嵐の松本潤さんの教えではないでしょうか。松本さんもコンサートの演出を担当し、他のメンバーに指導することがありましたらね。 平野さんは18年に出演した TBSK のドラマ、花のチャレから花男 NEXT シーズンでゲスト出演した松本さんにアドバイスをもらって以来、プライベートでも仲がいいんです。そんな先輩が得意な裏方でのサポートを自分も身につけようとしているのではないでしょうか。レコード会社関係者。 四角五人を絶賛する声がネット上では、メンバーそれぞれの表情に嬉しさが溢れてた、ドームに響き渡る五人の歌に度肝を抜かれた、スマップ多いよ嵐に続くグループができたかって思えるくらい素晴らしいパフォーマンスだった、ドームの端から端まで幸せにしようって気持ちが伝わってきた、など、今回のツアーでの五人を絶賛する声が上がっている。